死んたらスマホを出たんだけど。タイ追い落ち。さ、さ、あ, あ。この設計者400キロの旅路を、ずっと時速100キロで走れば、4時間で着くと考えてるタイプですね。休憩時間をちょっとは考えろ。6分も休んでしまえば、進んだ場合と比べて、10キロも向こうに行くんだぞ。追い越し車線が詰まって80キロも出せない時間と、下道を走ってる区間を合わせれば、1時間で100キロ進むのはまず無理。 スマホ用のポケットとして置いておきながら、スマホの高さも考えず、実際に置いてみるという検証もしない。EV 急速充電器の設置計画を考えてる人が、EV で長旅をしたことがないのと一緒ですね。ヘ地のディーラーに充電器とかいらねえよ。こっちでは開けてしまったのか、パンドラのラジエーターキャップを。なんで暑い時にラジエーターキャップ開ける動画、ことごとくこの年代の b m w なんだよ。 はい、今の切り返しミスのせいで、30分かけて積んだのが全部バーになった。ワ止めにはギリギリかからないけどリアオーバーハングが当たる。あてにユーイー。微妙なところに花瓶置くよな。どうせ1000円か3000円くらいだろ。その場で謝罪して弁償すればいいのに。引き上げを自分から頼んだ挙句、吸って車体に傷が入ったら、文句言って弁償しろっていう人もいる世の中。この写真見ろ、救護車が要救護車になったぞ。無限機関って怖いね。無限機関でゴルフ行こうね。え 犬が乗ってるゴルフカート、浜ン事故率、比較、出た浜名湖自動車学校、合宿免許としてテレビ CM が流れるも、学校で話題に上がるのはいつも事故率。ベトナムの観光動画見てたら、交通マナーとかどうでもよくなってきた。こ事あるごとに、ベトナム人が運転してるんだと考えましょう。何この動画草ドアバンくらい警戒して避けろよなそして続編があるということで、これは二度落とされるやつかよ。 そうはならんやろ、シレットスイカかぶってんのな。ノリについていけない。これ視聴者が置き去りだろ。 続くまもなくスタックする。シャコタンエアサスは甘えという価値観に縛られ、その様はまるでひっくり返った。セミだ。純正車高の腰高感と比べてどっちがマシかって適正値ってもんがあるだろ。グランツーリスモで r322gt ウイングだけつけるのと、どっちもどっち冒頭の計画の話に戻るが。 誤差を積み重ねれば床のタイルが浮き上がるんだぜ私も深夜料金の12時過ぎに合わせて特定の料金所をくぐるスケジュールを立てるから計算の難しさがよくわかる早く着きすぎちゃいそうで左車線走ったりサービスエリアで寝て時間調整したりのんきに混ぜそばくって逆にロスしたり叩けば治る接触不良接点回復スプレーなんていらなかったなあ何をやろうとしているんだマジでなんてことやってやがるんだ 学校によってガラスを割ったり、人身事故を起こしたり、ADHD が仕事すると、なぜろくなことにならない。ただの障害をギフテッと呼ばわりするし、ただの無能が ADHD を言い訳にする。現実を見て、できることをやるだけなんだよなぁ。視の夏休みの宿題。目に見えない力がトラックを横転させるし、荷物を脱落させるし、宿題をやらせなくするんだ。ガラス割れたのもいい。さホームセンターでアクリルボードとコーキング材買ってきて、エアコンが漏れない程度にこっそり補修しとけ。 横転 SUV ベンツをみんなで寄ってたかって起こそうとする構図さまず損傷したガラスを交換しろ。そしたらホームセンターでパテ補修の道具を買ってから、板金スプレーの棚のセットの中から、合いそうな色をいい具合に選べ、グッドラック。イグニッションコイル取れました。接着剤でも流し込まれたのかよ。 犬にカーカバーを破かれてやがる気にするなインコにカレンダーを食べられるようなものだ紙の原材料って木材だからね石油製のストローでタピオカドリンクを飲むようなものだ何言ってんだタピオカドリンクは 写真撮って飲まずに捨てるものだろ。なんか土壁が倒れたけど、相変わらず建築土木系に疎いので、手面で草を生やすことしかできない。ワゴンごとぶっ倒れたけど、タンクと繋がるホースなくねガソリンワゴンなんてものはない。だが落ちするな。我々には読書感想文代行業者がある。宿題ネタは大好き。宿題は大嫌い。 一番力がかからないであろう前輪がなぜログアウトしたのか教えてくれフロントフォークを適当に締め付けてて重力で押さえつけてただけだった説教育と見せかけてルールで押さえつけてるだけのどこぞの期間みたいですねおらおら額がないから重心が高くならざるを得ない2台アップ状態で引き起こすんだ乗せる瞬間はいい走行中も化石祭だろうがなんとかなるでも下ろすために持ち上げたタイミングで死ぬんだ なんでや、そのリア側のゲート開けられるやろ。買い物、それは、予算、サイズ、輸送、買った後、全てがマッチしないと決まらないもの。本当に無能な人は、買い物以前に、駐車中に接触事故を起こして。 パニックって当て逃げしてぶつけたことそのものよりも逃げたことに対して被害者を怒らせるこれ無能な人あるあるなんだけどミスをすることそのものではなくミスった後の処理でやらかしがちなんだよな爆弾を作り育てながら温め一番ダメなタイミングで爆発させるこれを悪気なくやってみせるその様はテロリスト私も無能やらかすタイプだからな去年なんか 整備するつもりでプリウス破壊したよブレーキディスクの奥にバックプレートがあるんだけどさホイールナットを完全に取り外した状態でジャッキアップしちゃったらタイヤがガタついてバックプレート曲がったどうせただの車熱板だし干渉ないし牽引で車ぶっ壊してる人達と比べたらノーダメージに等しいよねそやこの動画の暴走してくる馬とのすれ違いにミスってミラーを破壊されるポリスと比べやなおーおー気を乗っかーおーおおおおおお ちょっと待てやどこ座ってんねんカートに乗ってふざけるのは世界共通なんですね江戸時代の忍者養成学校でも台風なのにたこ揚げして落ちて死んだアホの記録が残っている私も記録に残りたいです風船全国 く, くりつけてスカイツリーからスカイダイビングしようかな事故っててくさここで私が東京で z 34をカーシェアで借りてた最中に遭遇した事故映像をどうぞ新型86やんけ雨の首都高でベタ踏みするからだなアホめいいことを教えてあげよう 車というのはアクセル回路100パーのレッドゾーンアタックじゃなくトルクで引っ張りながら流すものだゆっくり走っても事故る車好きを極めてもろくなことがない30ミリの最低地上高の低下激変についていけなかった その車は必ず壊れてくれる。もうえのままの壊れリングマシンだろう。フロントフォークが長いフォークリフト、フロントノーズが長いベッド、悪魔のフォークですな。悪魔なのは使い手なんだよな。大型トラックのトルクを舐めるなよ。サイドブレーキを解除し忘れても、タイヤごと引きずって走れるんだから。ブレーキパッドは溶けてなくなり、ブレーキフルードは沸騰する。走行後はレーシングマシン並みのフルメンテが必要だな。メンテで一番必要なのは気持ち、その次がスねえよそんなものが楽。 整備も乗り手も万全な乗り物って、レーシングカート戦闘機と、新幹線類と、数えるほどしかないぞ。キャンプする人が枝を使って焚き火する感覚で、タイヤを焼かないでもらっていいっすか。今の流行りは EV 車中泊キャンプで焚き火だ。二酸化炭素出しまくりだな。牛肉の生産コストみたいな話になってきますなあからさまに矢印が、路面の穴ぼこを示している。いーからのー、路面観測。やーい、お前の村の地盤、段ボール。 意味わかんねというかさっきすきヤでテイクアウト注文したら、サイドサラダにドレッシングがついてこなくて、唐揚げだけで食べたんですよね。そして牛丼の容器がいつもと違って、中に豆腐が入ってたんですね。俺が頼んだの牛丼ライトだったわ。ドレッシングがコーナリング中に離陸したと思って、わざわざ車まで探しに行っちゃったじゃないかバカね。うまり食べたのはノードレッシングサラダと、豆腐牛丼だったわけだな。ずっこけますわ。エレベーターが1個しかないビジホの。 高層階に泊まってる時じゃなくてよかった。ビジホあるある、エレベーター一個は絶対混む。特に朝。無限に回転を続ける様は、私の PC の冷却ファンのようだ。ずっと働いて大変だよな。たまにはお前の心臓も休ませたらどうだ。アラブドリフト、マリオカート d s みたいに直ドリスンの好きだよね。マリオカートとドリフトスピリッツで運転を練習したお前だ。もう上のままのドリフティングマシンだろう。ドリフティング、かっこ。 ドリフのように面白く事故ること、一般車の振りに切り替えていけ。